大大大好きな総会の皆さん、こんにちはえー、我々はピッカピカの新チーム、鳳王の王、蘭の花の蘭と書きまして、オーランと申します。鳴子の音がめっちゃ響く、そんな予測をやっていきますので、以後皆様、お見知りのお の, のほど、どうぞよろしくお願いします では参ります曲名、翼を広げて、チームオラン、ファーストフラップ、構え大きな翼をはためかせ、赤の空に舞う。 ていただきます大型ウスのはトラブルアナウン always さあ山本工房さんのスペシャルマルクを準備して行くぞー うお見しようおーはい、おれえー。 最高に大好きな総歌で、たくさんの応援をいただきました。